はい。皆様、ごきげんよう。衆名誉と申します。先週の土曜日に開催された見どこも祭りで、いかがでしょうか<音声>さて、公式ツイッターによりますと、コロナ対策確定防止によって、地域で夏から秋となった 見どころ祭りにご来場の方は、およそ5万5千人だということですので、きっと素晴らしい祭りでしたよ。ところで、来週の週末に、大洗パンコ祭りをお楽しみいたしましょうか。今日もよろしくお願い申し上げます。はい、それでは、シジェル出します。